はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、このザコト神経痛を自宅で改善動画集ということでですね、えー、第5弾ですね、この大腿筋膜腸筋のケア方法っていうのをお伝えさせていただきたいと思いますで。この筋膜腸筋っていう筋肉がどこなのかっていうところなんですけども、 えー、この前お伝えさせていただいたこの大電筋という筋肉がここにあるんですね。この大電筋という筋肉がここにあるんですけども、えー、この筋肉の真横ですねこの筋肉の、えー、横側、えー、これ大電筋という筋肉をつらい出していくと こ, この横側に大腿筋膜腸筋というこのふふ太いですね繊維があるんですね。でこの横この下は長径じん帯といってですね途中で人体帯に変わって膝まで。 えー、ついてる筋肉になるんですけども、ではなぜこの大体筋膜腸筋が硬くなる、えー、ことによって、坐、え、骨、ー、神経痛の症状が起こるのかっていうと、ですね、えー、この骨ですね、えー、模型くんですね、えー、筋膜腸筋っていうと、この横側のここの筋肉になるんですね、これ大天使っていうところがあってですね。 えー、ここからこういう感じで横側についてます大殿筋という筋肉はここにこうついてるんですけども、えー、隣り合わせにいるんですよねこういう感じでこういう感じで隣り合わせにいて結局ですねこっちが硬くなってもこっちが硬くなっても、えー、痛みしびれを起こす可能性があるんですね当然両方やっていく必要があるんですよこの大殿筋という筋肉も大事ですし結局そこの隣り合わせに横に筋肉この筋肉っていうのも硬い筋大きい筋肉なので結構この大殿筋という筋肉を引っ張りやすいです 逆も言えますこの筋膜腸筋筋膜が大筋を引っ張るだからなのでお互い交互にです、ね、こう動き合っているのでどっちが硬くてもダメなんですね。で、筋膜腸筋というとですね、この股関節の外側につくんですね、これ、大臀筋というのが股関節に出てきます。だから股関節の後ろ側につく、で筋膜腸筋というのは横側についてるんですよ。なので、えー、股関節っていうとですね、この前側だけのイメージ、この前側だけのイメージなんですけども、結局この後ろの横側。 横側もも後ろ側も股関節なんですねなので前回股関節の動きを大動きを良くするためのケア方法っていうのをお伝えさせていただいたんですけども股関節全体が緩まないとこの大電筋っていう筋肉も緩まないし股関節の前の筋肉も緩まないんですねなのでこの一つですねこの股関節っていうもの自体の全てですね が、えー、柔らかくならないと、緩まないと痛みっていうのは取れないっていうことなんですね。なので、大臀筋だけやって取りきれないっていう場合は、この筋膜腸筋っていう筋肉は、実は、えー、こっちが硬くてしびれを起こしてるんですけども、こっちが硬くてなかなか取りきれない、戻るっていう場合ですね。っていうのは、この筋 肉, 筋肉の調整が必要になってきます。で、えー、この筋肉の調整、すごく簡単なので、えー、またやってほしいんですけども、大臀筋をやったときと同じでですね、あのー、 テニスボールを用意していいたただきたいんですねテニスボールを一度用意してください。えー、100均に売ってますんで、はい、またベッドへ、すいません。はい、えー、ベッド で, で、えー、下がですね硬いと、このベッドの柔らかさであったりとか地べて で, でやるのっていうのでも、えー、変わってきますので、その辺を調整していただきたいんですけれども、当てるポイントですね。 当てるポイントっていうのが、まず、ここのお腹からこう触っていくと、まず骨に当たると思うんですね。お腹から触っていくと骨に当たります。で、この骨とですね、この骨と、えー、外側ですね、下から手ぐっていってもらうんですね。下から探っていってもらうと、まず当たる骨があります。最初に当たる骨ですね。これが大天使っていうんですね。これが ASIS、上前腸骨棘っていう骨になります。こことここの点を結んだ部分ですね、ここと、さ下から探っていって触れる骨と、 お腹から触っていって触れる骨をたぐったこの2つこことここを結んだところにこの代替筋膜張筋っていう筋肉のトリガーポイントっていうのがあるんですねトリガーポイントまあ真横ですねあの体の真横股関節の真横この部分に硬い部分があるのでこの辺にこのテニスボールを当てていただきたいんですけどもやり方として少し工夫をしないといけない部分があります こここに当てて欲しいんですけどもこういった感じで当てるときにです、ね、あのこの筋膜腸筋っていう筋肉は前向きにあって少しくりくりしてるのでこのテニスールがすごくずれやすいんですねなので、えー、こうやってやったときにこれだけでも実はマッサージしてすごく効いてるんですけど少し分かりにくい方はずらしてもらってこう体重をこう横にかけたりとかですねかけてほしいんですけどやり方として上になってる方の足を立ててもらいます。 で、こっちの足を伸ばすんですね、軽く。で、この時に体を少し前に倒していくと、これで効いてます。これで効いてるんですね。これで大体筋膜腸筋っていうのを刺激できてます。これで。えー、テニスボールがここにあります。ここにテニスボールがあって、こうやっていくと逃げていきますね、力で、少しここ、体を前に倒していきます。で、めちゃくちゃ効きやすい部分なので、下が硬いとめちゃくちゃ痛いので、あのー、まあ、少し柔らかめのところの方がいいかなとは僕は思います。 これが伸ばすすとですね、うやるとかなり効くので少し、えー、体調を逃がしてあげて足を曲げてでこの状態で前に倒していくと、えー、適度な強さでできると思いますので、えー、このテニスボールを底の部分ちゃんとした部分に当ててですねで、えー、体重をこっちの足を少しこう伸ばし気味でこっちの足は立ててですね 前に倒していってもらうとここの大腿筋膜腸筋というのが、えー、緩められますのでこのまま30秒から1分間、えー、じっとしとってもらうだけですねこのまま、えー、この時に、えー、大きく息を吸って吐いてを必ず繰り返しやっていただくっていうことですはい、えー、これもすごく簡単な方法なのでぜひ一度ですね、えー、試していただいてこの体の軽さっていうのを体感していただければなと思います僕も今右だけやったんですけど右だけめちゃくちゃ軽いですはい なので、えー、ぜひ試していただければなと思います。なんか目がめっちゃ疲れてますね、僕。なん か, なんかね、メガネがないとね、誰かわかんないみたいな感じで言われちゃうので、あと、ずっとメガネかけてるとね、なんかね、メガネ外すと物足りないって言われるんですよ。これ悪口ですよね、基本的に。<笑>はい。では本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。